自分たちのことしか考えていませんね。どうも、政治いろいろの学部です。これらの発言がすべて、選挙に勝つ、ただそれだけのためというあたり、やはり、貧性下劣という言葉がしっくりきてしまいます。朝鮮日報の記事を引用します。 大統領選挙を9日後に控え、韓国の政界でもウクライナ攻防戦が激しくなっている。韓国与党共に民主党選挙対策委員会のウサンホ総括本部長は28日にあるラジオ番組に出演し、イ・ジェミョン候補によるウクライナ大統領侮辱問題について、ロシアの侵略が主な原因としながらも、 ウクライナのゼレンスキー大統領は様々な面で未熟な点があるという事実は事実だと述べた。同党のソン・ヨンギル代表も運転する場合にも防御運転が必要なようにリーダーシップの重要性に言及したということだと説明した、e。イ候補は今月25日のテレビ討論でウクライナで6ヶ月の初歩政治家が大統領となり a と o 北大西洋条約機構は加入を認めないのに加入を抗原し、ロシアを刺激したため衝突したと主張し問題となった。い、e、い候補は問題を意識したかのように、この日行った京山福と保安での融絶で、ロシアの行為は決して容認してはならないと訴えた。これに対して保守系野党、 国民の力のイ・ジュンソク代表は、ウ・本部長の発言をフェイスブックで共有し、イ・ジェミョン候補を守ることが問題ではなく、我が国が国際社会にどのように見られるかという問題だ。民主党は理性を取り戻してほしいと訴えた。イ・ジュンソク代表は、中間ウクライナ大使がイ・ジェミョン候補の発言を twitter で公開したことに言及し、イ・ジェミオン候補は注目を集めるため、グローバルジョーカーになりたいようだとも指摘した。国民の力のユン・ソン・ギョル候補もこの日、関温度東海での有絶で、ウクライナの大統領が決死の抗戦をしている。支援できないにしても侮辱発言をするとは、一体その精神がまともな政権なのか これがすなわち運動権政権だからそうだと批判した。これに対して共に民主党はユン候補の韓米日同盟に関する発言で反撃した。ユン候補は前回のテレビ討論で韓米日同盟についてそれをやらないと中国に約束する必要はないだろう。それがあるというので日本軍が有事にやってくるかもしれないが 必ずしもそれを前提とする同盟ではないと発言した。共に民主党の孫代表はこの発言について、我が国の国土を侵達する人間と同盟するという、こんな狂った人間がいてもよいのかと批判した。共に民主党は 3.1 節記念行事を国会で開催し、大々的な反日構成に乗り出す計画だという。 とのことです。共に民主党のイ・ジェミオン候補は、火消しに躍起になっている模様ですが、彼の発言は、すでに世界に拡散されている模様ですね。この情勢下で、ロシアによる侵攻は、ウクライナ側に原因があると言ったに等しいわけで、西側諸国からすれば、えという感じでしょう。そういえば、日本でも同じようなことを言った人がいましたね。 社民党の福島水氏は自身のツイッターでイ・ジェミオン候補と同じようにロシア擁護のツイートを行い批判が殺到するとそのツイートを消して今度は正反対のことを言い出したと言われていますロシア擁護が世界に受け入れられるかどうかは別としてそれが福島水氏の信念であるならば速攻削除正反対のことを言い出すなどという真似はやめて 堂々と論戦を張ればいいのです。福島瑞穂氏には政治家にとって最も大事な信念が著しく欠けていると言わざるを得ませんし、このような手のひら返しを平気で行う人物は品性下劣と言っても過言ではないでしょう。イ・ジェミオン候補の発言は世界情勢を鑑みるという視点に圧倒的に欠けており、その真意は 何でもいいから、ユン・ソン・ギョル候補を貶めたいという一心から出ているものと思われます。貧性下劣に加え、ただの無能とも言えますね。政治経験が乏しいというのは、ユン・ソン・ギョル候補の経歴を指したものと思えます。渦中の人、ウクライナのゼレンスキー大統領は、よく知られている通り、元コメディアンです。国民のしもべという、 ウクライナの人気テレビドラマで教師だった男性が大統領になってしまうという役柄を演じ大人気を博しました。ある意味、ゼレンスキー大統領はドラマの世界を現実にした人物でもあるわけです。ゼレンスキー大統領は一時期支持率が 20% まで落ち込むなど、決して順風満帆な大統領歴を歩いてきたわけではありません。 しかしながら、今回のロシア侵攻に対して完全と立ち向かい、今も逃げずに首都キエフに留まっていると言われています。戦争はいらない。しかしもし、ウクライナが攻撃されるなら、自分たちは国を守ると、ゼレンスキー大統領は宣言しました。我々を攻撃するとき、あなた方が目にするのは、我々の顔だ。 我々の背中ではなく我々の顔だと演説します。この肝ったまの座った大統領はウクライナ国民の熱狂的な支持を受け、今やその支持率は 91% にまで上がったとも言われています。ゼレンスキー大統領のこの勇気に導かれるように、ウクライナ国民は必死の抵抗を見せ、今や逆にプーチン大統領の方が攻め込んでいるのに 追い詰められているといってもいい状況になっています。ゼレンスキー大統領をはじめとするウクライナの必死の抵抗は西側諸国を動かす十分な理由になっています。各国からの資金供与はもちろんのこと、あれほど弱腰だったドイツも、そして EU もウクライナに武器供与を発表するまでに至っています。戦争に崇高などというものはありませんが、 この勇気には胸が打たれます。それに比べ、この韓国次期大統領候補と、それを取り巻く連中の浅ましさは一体何でしょう自らを高めに持っていく努力は一切せず、何とかして相手の足を引っ張り、相対的に自分を優位に見せようというのは、韓国人の DNA に組み込まれた習性と言ってもいいものですが、ここまでひどいとは、 今まさに理不尽な暴力と死の恐怖にさらされながら、それでも国を守るために勇気を振り絞っている人物を、相手より優位に見せるためだけに利用する言葉を吐くとは、やはり禁制下劣と言わずるを得ません。今回のロシア侵攻が終わりを告げるとき、ウクライナはこれまで通りウクライナとして存続している可能性が高いでしょう。 そしてそれはゼレンスキー大統領をはじめとするウクライナの人々の勇気の賜物であったと世界は記憶することになると思います。と同時に、ウクライナの惨劇の裏で韓国人の浅ましくもおぞましい言動の数々も世界は記憶していくことになると思われます。このような国と話し合いなど断じてしてはなりません。今後も